昔ね、うん、多分俺のこと好きだったんだと思うなんでそんな人と一緒に行くのいや別にだってもう今別になんもないじゃん分かんないじゃんいや分かんなくないえもし言い寄られたらどうすんの<音楽>さあ始まりました「少量チャンネル」の翔太です今回は ちょっとななんだろうなドキドキするドッキリを仕掛けたいと思いますそのドッキリの内容はですねもし恋人が他の男と2人っきりで飲み行きたいと言ったらどういう反応をするかを撮っていきたいと思います終了 まあ普段ね、そういうことは全くないんですよ。僕飲みに行く時もまあたまにあるんですけど、だいたいそれも一週間前ぐらいに結構伝えてたりしてて、で、その日飲みに行くからって、この人とこの人とっていう風に全部言ったりするんですけども、今回は飲みに一緒に行く人が先輩で、しかもその人も男の人が好き、僕と一緒。で、僕が恋人いるのを知らないっていう、 で飲み行くっていう風な話になったら彼は果たして止めるのかどうかっていうのを検証していきたいと思いますさあ楽しみ<笑>はいやっていこうと思いますひょうにょにあーおいしい疲れたねひょんきょ ん, ん疲れたうん どうした飲み行こうと思ってて。あ、そうなのいいじゃん。行ってきないよ。うん。行ってくるわ。いつうーんと、あさって。あさってうん。うん。行ってきなよ。そう。誰と行くの友達。うーん。先輩うーん。何の先輩なんか、あんまり先輩って聞かない気がする。なんか、同期とかそう。うん。なんかそういうのはよく聞くけど、先輩ってなんか、あんま聞かない気がする。んあれうんうん。俺知ってる人知らないかな。 え、知らない人なのうん。え、どこで飲むのもう決まってんのうん、決まってるの。えー、いいじゃん。楽しそう。俺も来た。一緒に行っていいいや、行けないよ。俺、あさって仕事なの。うん。二人。二人二人。あ、二人で行くんだ。二人で。うーん。うん、な、仲いいのその先輩。うん、いや、でいつも話に出てこないじゃん、いつも。そうだね。先輩っていうワード。うん。ワクワクワクワク。なんでそんなワクワク、なんでそんなワクワクするの終了。 かっこいい人なのへえー、そうなんだ誰に似てるのへえ誰に似てるかな写真ないんだよな写真違う違う写真撮っ て, 撮ってきていいああそうか<笑>二人っきりで行くのうんなんかさ何その言い方二人っきりで行くのっていう言い方わざわざしなくてよくないまあそうだねでそれは意味ありげな感じになってる終電までに帰れるかちょっとわかんないやなんでのどこで飲む の, のね いいところ？じ、う、ゃ、ん、怒ってくれんの？えわかんない。いやでも怒ってくれると思う。う、え、ん、ー、いいな。いいでしょ。あも怒って<笑><笑>でいいところだからさちょっとさちゃんとした服着ていかなきゃな。うん。うーんそうよう恥ずかしい格好してっちゃダメよ。そうだね。うん。マ、う、ジ、んま、そのお店よかったら今度一緒に行こう。そうだね。うん。ひょうにょう。でさ、うん、あのー。 昔ね。うんうんうん。その人は、うん、多分俺のこと好きだったんだと思うど。えー、何それなんでえなん で, なんでっていうのもおかしいけどなんでそんな人と一緒に来くのいや、別にだってもう今別になんもないじゃん。わかんないじゃん。いや、わかんなくないでしょ。えー、もし言い寄られたらどうすんのまあそうだけど。えー。まあ別にいいけどね。言っても。まあでも心配っちゃ心配だけど。えー、じゃあもう、あれよ。うん。ちゃんと帰ってきてよ。 うん。朝には。なんで朝まで一緒にいる必要はないの<笑>いや、まあ、わかんないからさ。わかんないよ。分かんない。いや分る、わかんない。な最初から、もう、行き、帰りますってちゃんと言えばいい終電前には帰ります。え楽しいのは、まあ、楽しいは楽しいで別にいいけどさ。ちゃんと終電までに帰ります。俺には大事な人がいますってちゃんと言ってもらわないと。ね。ひに いや、だから行ってもいいよって言って。ちゃんとはっきり言っといてね。今、一緒に住んでる大事な人がいるんで。言っちゃダメなのえだから行っていいよって言ってちゃんと終電までになかったきて。<笑>だってそもそもどこで飲むの言うて帰れるでしょ。最悪タクシーで帰ってきなの。わかった人<笑>何もう嫌がらせですか、うん。なんでわざわざ言うのよ。言わなくていいじゃん、別に。 先輩と飲みに行くとか別にそれだけでいいじゃんなんでそんな昔俺のこと好きだったとかそんないらない情報を俺に伝えるのあと後々知りましたってなったら嫌だかなって思ったからああまあ確かによ確かにそれはある信用してるから大丈夫よじゃあ終電までには帰ってきなさいようんわかったわかった人はい分かった人はいまあ い, いいね楽しんできなさいまあー行ってきくていいよ、まあ、いやいいよ なんでいってきなさないよ。いいの。いいよね。いいのよ。楽しみにしてるでしょ。ワクワクドキドキしてるでしょ。いいんだって。なんでよいや。ちゃんと相手に言ってってらったから、うんう。でもいいの。なんでいいのなんでいいのに。嘘なの。 嘘嘘嘘なななんでしたー何ががのの<笑>どこが嘘なの誰も飲みに行く相手なんかいないですよ。んでそんな寂しいこと言の飲みに行く相手なんかいないんです俺<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。何嘘なの嫉妬とか起こるかなーって思ったから、ね、ああ、そういうこ と, っと嫉妬してほしかったのまあまあ、いやそんなことないんだけど。まあ どんだけの器かなと思ってああ、うん、そういうことうしましたあ、しっしてほしかったーうーん、いいのしてほしかったいいの、いいの、いいの、いいのいいのいいのいいのいいのじゃあしっと行こうずっといこうずっといこうずっと行こう。ずっと行こう。ねこうひょうりょうはい、というわけでうわー、なんか久々じゃないこのパターンね 確かにそうだわ。久しぶりにされ全然気づかなかった。<笑>はい。とわけで。ちょっと恥ずかしい姿が映ってるんだけど。え何 が, <笑>何が？何がなんで？なんでなんか。いいいとか言ってさ<笑><笑>。いいのいいのいいのいい の, い, のいいの<笑>超かしいいのいいの。いつもじゃん。<笑>はい。というわけで今回は。 きっとは、ちょっとするっていうのが正解ですね。あ、はい、そういう検証をしてたの、うんうん、はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。<笑>はい、はい。気に入っていただければ、チャンネル登録と高評価<笑>、はい、高評価でボタンお願いします。おすいいスタインスタ、ツイッター、ティックとかもお願いします。では、またちょっとお風呂上がりでさ、髪の毛とかもやばいのにさ、やめてよ